午後10時の公式インスタグラムが2月16日までに更新。主人公、相馬ゆい役の井上さんとゆいの恋人、鳥野直樹役の佐藤健さんとのツーショットを紹介しています。ツーショットについて、ゆいが宝物のように大切にしているお気に入りの写真、皆さんからのリクエストにお答えして、と説明。1月13日に放送された第1話で、ゆいが 音信不通となったナオキを警察に捜索してもらおうとするシーンが登場しました。フォロワーからは、幸せそう、尊い、素晴らしいツーショット、距離感がいい、美男美女、といった声が寄せられています。ドラマは、愛するナオキを亡くしたユイ、命を落とし、幽霊となってユイを見守るナオキに、幽霊となったナオキとコミュニケーションを取れる魚住譲り、松山ケンイチさんの3人が織りなす、ファンタジーラブストーリーです。